はいどうも東京アクネクリニックみんな美人はいと い, と,、ね、<音楽>ということでね太郎ですということで今回ね東京アクネクリニックさんが場所が移転したらしくてでめちゃくちゃね綺麗になったんですよまあ、前が汚いみたいな言い方してるわけじゃないんですけどめちゃくちゃ綺麗になってしかも部屋数も増えましたよねはい部屋数も深数も、はい、広くなってで入り口がもうインスタ映え もうなんか、原宿のタピオカ屋くらい後で写すんですけどで、今回はどう、ダーマペンっていうものを受けさせていただくんですけどもダーマペンって、どういう治療になりますかはい、説明させん、お願いしま す, します<笑>あの、お肌に、針を使って、細、は、か、い、く穴を開けていく先生さん いただくことがですなるほどなるほどなるほどでもシワとかにも効くみたいな感じですかねそのとおりですはいということで今回ラムネやっていきたいと思いますちょっとあの肌荒れが<笑>出てますごめんなさい<笑>太郎あげあげ あのヘアバンドのちょりちょりだったんでおにいのヘアバンドに変えてもいいです。ちょりちょりの表現で誰がわかるんですか。今日は気使って BGM 消してくれたんですか。いや違うんですよ。音、う、響、ん、の設備が整わなかった。<笑>なんで関係ないんか。え。すごい。<笑><笑> そ, れ<ど><笑>それめっちゃ好き。知<笑>っ<笑>てるんだ。うまみちゃん。誰で？からの？いやうまいちゃん。あ違う。からの？え最高。え？え？マスレー。 で き, できるんですかできますそんな確認が<笑>クリスマスなんていらないくらい君が愛の塊なんで歌わされて<笑>全部使うんで。やめてくださいここだけ<笑>かわいい使い負けないんでって言われたけどジャンクを受ますか負けましたね負けたんかね手で責められたらちょっと無理だいや、ガチ勢の人はないって 普通言ってみてください。ここぐらい。出てこなくなるから。プリン。すごい。妖怪人間ベムに入れそう。仲間入り。あれ何か歌ってましたね。なんすか<笑> なんか YouTube で歌ってませんでしたっけなんか v みたいなのなんかったっけあれ AV あ AV AV AV AV 出てないですよ<笑> 指, 指すごい綺麗。本当だ手 は, はめられるすごいなんかね、指の形めちゃくちゃいいですねやった指だけで女音を出せる<笑>それちょっとなんか下ネタみたいな感じになってくるからやめてもらってもいいです<笑>あ何手つらにあれ、俺にピンと合っちゃってあ、 や, や, やっぱ持ち主にね持ち主ちょっとあのこう針が出たり入ったりして細かく刺していくって感じですねどうぞくさっき言った通り炎症性の向きであるところは避けつつ行っていきたいと思いますで今日なんですがこのサイトコロッケみたいな成長因子ですね肌の再生能力を高めてくれるような薬剤を一緒に使っていきたいと思います、はい ちょっとお花だったり、額まで近いところは少しやっぱり浅めにやっていきます。こ、は、こ、い、が痛くないと思うので、ここからやっていきます。はい、じゃあ軽くお顔を左に向けていただいていいですか？これで始めていきます。じゃあまずサイドから塗っていきますね。で初めてだ。 いつからやってたんですか、たまペンチ？まペンチね、割と最近入、ねうん、った治療です。早速いきますよ。はい、ちょっと一緒に今注射します。こんな感じです。どうですか？え、全然ない。あ、良かった。マスしっかり聞いてます。すげえ、全然痛くない。これで続けていきます。え、これ刺してるんですか？刺さってます。ええー。浅くですね。本当に浅く今刺してます。ごめんなさいお前。 あのなんか最近 YouTube で見たんですけど、はいはいはい、セルフのなんかダーマペンあるじゃないですかうん、はいはい、あれって実際どうなんですか正直に言うとやっぱりご自宅で管理されるので、はいうん、それであれはでもあれでしたっけごめんなさい針を実際刺してるところまではいかないんでしたっけ浅いやつかな多分。いやなんか いそれはやばい で, ばい で, 骨まで届く<笑><笑><笑>正直でも私個人的な意見としてはやっぱりあのクリニックで行ってもらった方が、はい、衛生面とかも考えても安全かなと思います、ねはい、それがもしそのちゃんと針が刺さるようなタイプであった場合はそれはそれで衛生面に、ね、考えなきゃいけないですし届かないのであればやっぱり。であのダーマペンとしての 効果が、うん、そこまで実感できないんじゃないかなって思ってしまう、うん、あれですもんね、ちゃんと衛生権利とかできない人だったら、うん、悪い菌とかが奥に入っちゃうんですもん、うん、それはそれでヤバい、うん、もちろんこの針とかも使い捨てなのでそうなんや、も, もちろん。完璧だなんかその、YouTube で見たやつは、うんうん、の針は使い捨てじゃなくて、うんうん、取り返し式なんだけど、うんうん やってきあの消毒をしてみたいなみたいな感じだから、うん、ちょっと怖いかなって思っちゃいますね。うん、で病院の方がなんか安心してできますよ、ね。うん安心感は間違いないと思います。はいはい、ちょっと一回お反対側に、はい、移りますね。なんか季節によって。 はいはいはい、あれあるじゃないですか乾燥とか乾燥するとかううん、う ん, う ん, うん、うん、それってあれなんか分けてますか洗顔とか保湿剤とかそうですね分けるようにしてますやっぱりん、うん、今の時期は乾燥しやすいので、はい、ちょっと保湿重視なものに変えたりとかうんおすすめは保 湿, 保湿系の保湿系のおすすめですかはい う<笑>ちに置いてるセレギをおすすめしがちかもしれない甘いって言ってたやつかそ う, そうそうそうそうですねやっぱりニキビに、ね、できやすいって悩まれてる方であればノンコメドジェニックっていう表記がされてるものノンコメドジェニックちょっと私の滑舌が悪いかもしれないこれはいやそ そ, そんなこと そ, そんなこと は, ことは<笑> 5対5でっていうのは、うん、あのその化粧品によって 毛穴詰まりを起こしづらいいですよっていうテストがちゃんとされてるものだけに与えられるちゃなんですけど、えー、ゃ ち, ゃ ち, ゃちゃんと認められたみたいな、うん、そうですそうですあのちゃんと第三者があのその許可その表記をする 許,、えー、許可を出してるのであのしっかりした判断基準にしちゃって大丈夫かなと思います が、パウの生地に足したものしか、そのままマークがつかないと、うんうん、あそうです。そうです。すごいなのでやっぱりね。化粧品とか も, も。物によってはあのー、油とかのね。毛係で。ニ、はい、キできやすくなっちゃうものとかもあると思うので。 使ってもらうとまず一つのこう不安要素が取り除けるかなと思います確かに、うん、ただやっぱりお肌に合う合わないって当に人それぞれなので一回試しに使ってみて一リピリ感とかねそ う, そ, うそういったものも試してもらってからにはなると思います皆さんコメドジェニックですノンノンコメドジェニックで す, <笑>です調べてみてください やっぱり骨に近いところの方が痛み出やすいですよね。ねなんか振動がすごい来る感じ。そうですよ、ね。痛みってよりは。どんな出会いが理想とかあります？出会い。うん、まあ一番理想はもう、うん、やっぱ本図書室とか本屋さんで、うんうんうん、偶然取った本が手が重なってみたいな。出 た, ーたー。鼻の人ちょっと伸ばしてください。ななんかあります？ ちょっと私同じこと言おうとしてたんでやば<笑>これはもしかして運命かもしれないあ、もしかしてここで始まる<笑>運命かもしれないんでお名前聞いてもいいですか<笑><笑>これでです、ね、あとはあの少しクーリングもしたいので、はい、マスクの冷蔵庫からお持ちしますお願いします SRS マスクしていきます、はい、こちらえいいやつですかいいやつですあれ 冷たい。気持ちいい。はい。普段マスクとかもします、ねうち？あ、めっちゃしてます。本当ですか？はい。はい、ありがとうございます。はい。まだ時間だから。 はい、待っております。お名前だっけ。<笑><笑>はい、ラスト工程です。マスクを取って。お、変な顔。<笑>ちょっとなじませますね、軽く触ります。はい、ちょっと待って、手冷たいですね、私。 なんか顔熱くなってる気がするそうですね、ちょっとね血流が良くなったから針で刺激を加えてるのがちょっと出てるような感じが 僕の楽しみは